そういったものを踏まえて監督が今回購入したものフロンティアさんの BTO パソコンを注文しまし た, 来たあっかっこいいねえ10か月でベストカツ周りを紹介していきたいと思います何危ないよナビは危ないよパソコン来るよパソコン来るよパソコン来る よ, パソコン来るよこちらがですねフロンティアワクワクするぜ開けますオープンおーでかいな フロンティアさんは1年間ついておりますおおった腰がぶっ壊れるううよいしょはいはいはいはいはいこちらが来たーかっこいいぜー前のやつよりでかいですねカメラ寄ってくださいでまず下にメーカーフロンティアとパソコンを冷やすための送風の部分ですねそしてあー core i 9監督はですね、今回、ブルーレイではなく DVD にしました。端子ですね。こちらが電源ボタンです。リセットボタンなんかあるんだ。音声、あとヘッドホン。で、USB3.0 が2つに、これが普通の USB から。横行きましょう。こういった形ですね。波止けて。 深めっかしー電源のコンセントですえファンが埋め込まれておりますが2つとえ接続禁止続きましてここがインターネットの有線ケーブルでこの端子も付いてる HDM 端子が2つとディスプレイ端子が2つ3つかな余ってるので拡張することができますちょっとどうせだったら見てみましょうこの金具を外してオープンこっちじゃなかったーオープンおおー はい、というわけでまず目に入るのがこちら GFORCERTX グラフィックボードですそしてこいつが電源ユニット 850W 今入ってるのがハードディスクかな、はい、というわけで、えー、こういった形のパソコンですいやーかっこいい あれからですね、約半年以上が経過しました。ニューパソコンの 4K 映像編集、その環境を紹介していきたいと思います。というかね、デスクトップ周りを紹介していきたいと思います。まずですね、ちょっと見てください。メインサブ、そしてさらにこちらにもサウがあります。3つ画面があります。で、このモニターアームがね、これは別の動画でこんな感じにしたいね。こんな感じにしたいね。 あとこの正面のやつも動いたりねするんですよはいというわけで今の監督のね最強映像編集環境を紹介していきたいと思いますえこちらがですね目線ですねこういった形でえ編集をしておりますちょっと簡単に説明しますとまずこちらにマウスがあります動画に出しているマウスをまだ使っておりますはいでこちらヒロアカでゲットしました轟くんのやつと一番くじで撮った天元さんの使っておりますでここにスピーカーが2つ ついていてて、えー、左右から音が聞こえるようになっておりまして、キーボードもですね動画に出しておりますね。ま あ, あとね、ここのねチューブボックスってい う, もうコントローラー、この後ね動画出していくので、はいであとこちらですね、スマートフォンを、これ本当はでですねワインをですね置くやつなんですけども、もスマートフォン置き場として役立っております。えー、目が疲れたら、このね、ポチポチのあるやつを。 かけてララで、横長モニターと、そしてここですね、今まではですね、この一画面に、このモニターを出すというですね、方法を取ってたんですが、画面がね、このタイムラインを大きくすると、狭くなるというわけで、もう別枠で、メインの映像のみを動かすことにしました。で、そしてここにね、だとインターネットでね、情報を調べるときに出して、最長3画面構成で毎回編集しております。 広のつゆちゃんのライトですいやいいですねこれでねずこがおりますえーブルーレイにも今変更しておりますこれなんですけども別につけたんですけども SD カードが今読み込めなくなっちゃってこのやつで SD カードを毎回読み込んでいるということにしております中見ていきたいんですけどもちょっと見てみますねはい開けますね、はい はいというわけでこちらがですねパソコン本体となっておりますまずですね前回より変わったところがですねまずハードディスクをめちゃくちゃね増設しましたいやいいえ GFORS この光り方いいえまず1つはい2つ3つ4つ5つ6つえっと7つは、はいこちらがですねローカルディスクとなっておりますでまずですねメインとなるのがこちら約1テラのローカルディスク C ですね こちらがまず最初から付いているものですね。えそして 4K が爆発重くて今少し減らしたんですけども、これがもう入りきらずにえ、最近ですね、6テラのですね撮影素材以降同じものをです、ね、セカンドとして入れております。なんで映像はこいつ、入りきらない場合はこちらに入れております。7個のですね別枠のハードディスクがこの中に埋め込まれております。とりあえずこれで落ち着きそうな感じです。 では早速ですね、編集画面を見ていきたいと思います。この動画ですね、えっ、ー、と、この動画が、えー、ニューパソコンなんで、の動画なので撮影素材庫、こゃちとグラボ2の映像素材を開きまして、まあこれ今撮影ストックで編集終わったやつもあるんですけども、ニューパソコンが撮影されたのはいつ頃かと言いますと、はい、えっ、ー、とですね、今年の1月17日ですね、5、えー、3、4、5、6、7、8、9、10、11、やべ、10ヶ月経ってました。 失礼しましまたというわけで11ヶ月経っております編集なんですけどもとりあえずめちゃくちゃサクサクでございますで再生しますでけえアアイナイン監督はですね今回ブルーレイではなく DVD にしました話ですねはいというわけでですね例えばタイトルをここに入れたい場合なんですけどもタイトルボタンを押して押して、えー、111はい見てくださいこのすごいフリーストレスな感じもうすぐ打ち込んだら入れますよいやー前回の動画見た方分かりましたよね、またできない やっとできますここでやっとできますめちゃくちゃ早いですもう ほ, ほぼねもうタイム、うん…タイムロス違うタイムロスじゃなくて えー、とログじゃあラグラグラグが全く持ってありませんありがとうございます角つきももうほぼほぼないですしなん電源ボタンです例えばです今撮影してますこちらはですね DJI の映像だとたまにねカクカクするので例えば変換をしてね編集がしやすいように落とす場合はあるんですけども今このカメラで撮影してますこの映像ですねほぼっていうかもう全く加工しなくて大丈夫ですというわけでですね監督のパソコンのスペックなんですけども早回しとかしたらカクカクするので、まあ、64にしとけ良かったかなと思うんですけども前回よりかもう 100倍マシになってます、えー、インテルのコア i9、えー、1万900。 ですねはい、というわけでですね、こんな形でですね、監督ラボの研修環境が整いました。今のところですね、前回のもうね、ひどい環境に比べたらもう、1000倍マシになっております。これからもですね、最高な動画、面白い動画、テンポがいい動画、興味がない内容でも面白く見てしまうようなそんな動画をですね、これからお届けしていきたいと思いますので、ぜひとも今後もよろしくお願いいたします。はい、えー、っと、ナビーがこっち見てるので、ちょっと最後にナビをお見せきます。はい、ナビー。はい、こっちだよ。はい、笑って。 はいといとうわけでまた次の動画で会いましょう24万ですね24万十四万はい、えー、こちらがですね24万円のパソコンですおーおでかいなこれ